来る12月24日日没と同時に我々は百鬼夜行を行う地獄映像を描きたくなければ視力を尽くして止めに来い思う存分呪い合おうじゃないか凄まじいねこれが特急カジ音オン折本リカの全容かリカと雄太は大人になったら結婚するの約束だよ ええ、乙骨悠太は呪術高専で預かります無理だよ僕乙骨お前マジで何しに来たんだ呪術高専によ僕は誰かと関わりたい誰かに必要とされて生きてていいって主が欲しいと頑張れ悠タ僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます WE GOT!